羽生結弦が東京ドームで感じたちっぽけさ、東日本大震災の記憶と、ちょっと似ていた。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フィギュアスケート男子で五輪に連覇を果たし、プロに転向した羽生結弦、28、が26日、東京ドームでスケーター史上初となる単独アイスショー、ギフトを終え、 率直な気持ちを打ち明けた。異例の東京ドーム公演は、11日の時点でチケットが完売。25日に追加販売されるも、すぐに売り切れた。当日は3万5千人が来場し、拍手と歓声でハブニエールを送った。さらに日本のみならず、韓国、台湾、香港などでも映画館でのライブビューイングが行われ、約3万人が視聴。国内外で改めて人気の高さを証明した。 満員の観客の前でリンクに立ったハブは、正直、この会場に入って思ったことは、自分ってなんてちっぽけな人間なんだろうということでしたと本音をとろ。その上で、フィギュアスケートって本当に一人の人間、もしくは二人の人間がやるスポーツですし、それを表現として、アートとして作り上げていくことももちろん大事ですけど、まずは僕は男子シングルなんで、男子シングルのスポーツ選手としてやるときに、 本当にちっぽけな人間だなって、と神妙に語った。孤独と戦ってきたからこその重い言葉。ただ、ハブには頼もしい味方がたくさんいる。その3万5千人の方々、この空間全体を使った演出をしてくださった皆さんの力を借りたからこそ、ちっぽけな人間であったとしても、いろんな力が皆さんに届いたんじゃないかなって気持ちは、ちょっとしているんですよと感謝の言葉を口にした。 12年前の東日本大震災で被災し、一人だったらきっと何もできなかったなという記憶とちょっと似ていた。ただが、ハブは必ず壁を乗り越える。皆さんの力が羽生譲るという一つの存在に対して集まったからこそ、絆があったからこそ、力が伝えられた公演だったんじゃないかなと思いますと回想。その願いは多くのファンに届いたはずだ。中西たたり太り。中西さん。 温かい記事をありがとうございます。泣けてきました。震災だけでなく、ハブ選手の様々な苦悩が伝わるショーだった。ハブくんはちっぽけに感じたかもしれないが、ドームで見たファンは、ハブくんの存在をとてつもなく大きく感じたと思う。でも、彼がそう感じるところから、また新たな芸術が生まれていくんだろうな。アスリートであり、アーティストでもあるハブくん。これからも進化、進化し続けていくんだろうね。 中西記者、いつも取材も熱心で記事も好きですが、前回の記事でも気になったことがあったので、一つだけお願いがあります。韓国、台湾、香港は配信ではなく映画館でのライブビューイングで、配信はディズニープラスで中国等以外の全世界配信ですので、似てしなり、よろしくお願いいたします。また興味深い記事を楽しみにしてます。よろしくお願いいたします。ハブ選手。 あなたの存在感はとても大きいです。プロ転向され、これほどの規格外の賞を私たちにプレゼントしてくださるハブ選手は、大きな希望の星です。ドームで見せてくださった夢のような世界。さぞ大変だったでしょう。でも完成させる力がある人。ぞうぞう次が見たくなる。それほどの魅力があふれてる。ちっぽけじゃないからみんな見に行くし、協力してくれる方々もたくさんいます。自信を持ってください。